平成29年3月22日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で日降り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道などで松明を振り回して神様の結婚を祝いました。まず佐藤阿蘇市長が挨拶、続いて大阿蘇五人化代孤保存会のメンバーが大孤を披露し、さらに一宮中学校2年生の生徒たちが り神事の由来について説明しました午後7時前阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松郡から姫神 様, 様が到着すると神社参道で待っていた氏子たちが茅を束ねた松明に火をつけて頭の上で振り回しましたこの日降神事は農業の神様 利根神社の国立の神がお妃を迎えられた際に氏子たちが松明を振りかざして歓迎したのが始まりと言われていますまた仮の拝殿で執り行われた国立の神の結婚の儀式は御瀬迎え神事と言われ農業の神様とあって五穀豊穣も併せて祈願し阿蘇の農耕祭事の一つとして国の重要無形民族文化財に指定されています これまで毎年、楼門前の参道一帯で行われていた日り神事も今年は昨年4月に発生した熊本地震で国の重要文化財に指定されている楼門が倒壊したために日振りの場所を縮小し参道の一部と門前町商店街の2カ所で行われました今年は1200束の松明が用意され観光客たちも日り神事に参加して 松明を頭の上で振り回すと参道には幾重にも火の輪ができ神様の結婚を祝福していました。